「この列車は大阪府方面滝井行き3分電車です」「お客様にお願いいたします」「この列車はドアが自動で開きます」 私たでは、は体の変化の変化をしてください。それにしても、それは、私たちは、それをお願 い, いたします。またちは、山の準備を ん、mm -hmm.